山崎健人無職ですはい報告なんですけど僕はですね家を出ましてシェアハウスに住むことになりました結構ね広いんですよ、まあ、玄関入って一発目にここ。 ダイニングですかね、ダイニングがあります。今日はちょっとタコパなんで、はい。今ちょっと、こんにちは。こんにちは。たこ焼きを作ってもらってます。もともとたこ焼きの職人さんなんですよね。そうですね。来てもらって、今日は。はい、大阪から今日あ、ありがとうございます。よっしゃ で、キッチンがね、こんな感じ。で、ここの部屋はね、一部屋あるんだけど、あの、今ね、物置みたいになってるね。本がいっぱいあって。こんな感じだね。あオーナーさんの本がめっちゃあります。で、ここを抜けていくと、はい、ここね、なんだっけ。はい、お風呂でーす。 お風呂があります。イェーイはい、お風呂。お風呂、洗濯機があって、風呂ですね。ちょっと風呂は。こんな感じのお風呂なんですけど。で、えー、ここにもね、めっちゃ本があるんよ。 ここにもめっちゃ本があって、からの、ここがトイレです。1階のトイレですね。1階のトイレ。でなんと、トイレにも本がめっちゃありまーす。で、ここに和室が1部屋あって、えー、2階だね、次。 2階に上がっていくと、はい、2階の階段の途中にもね、こんな感じでね、めちゃめちゃ本があるのよ。でなぜか、ドラムがあって、本があって、えー、と、またここにね、本がある。めっちゃあるね、本が、はい。考える人。でね、ここにも、2階にもね、トイレがあります。 こんな感じのトイレがあります。はい。えー、っとね、まず、ここに、2階にね、2部屋あるんだけど、こっちが、俺が借り取る部屋やね。こんな感じで。ベッドはもう最初から、備え付けで、置いてありました。まあ、使っていいよってことだったんで、うん、使おうかな。ちょっと一回、干す、干すけどね、マットは。こんな感じの。 部屋で、ございますで、あと一部屋こっちにあるんですよ。はい。こちらももう入居されてます。コーヒー屋さんですね。コーヒー屋さんの人です。でも、これ登っていくとね、結構広いんよね。この家。 こんな感じかな、部屋の説明は。いやー、すごいですね。どんな感じですか、たこ焼き<笑>。たこってます。たこって、たこってます、たこって。る大丈夫ですか。たこって、る、たこってます。あ、もう、もう無理。ちょっと、ぐちゃぐちゃなった、なんか。え、これがたこ焼き。です これが本番高い。これが高いです。はい。えー、なるほど。このぐちゃぐちゃが、ぐちゃ、ぐちゃだこぐちゃだこ。ぐちゃだこです。ぐだこです。はい。これがもう醍醐味なんですよ。醍醐味なんですかやっぱ家庭、家庭で。な生だったら戻して。は い, い, やいや。食ってからですか。食ってから判断しろって。<笑>そうね。ぐちゃだこいただきます。青のりとかないの？青のり そこまではごめんな、うん、うううこんばんは木村と申しますスターバックスの店員をしております <笑>, 笑わない<笑>そこは笑わない<笑>何最近ずっとあのそのブーニーハートかぶってるったんですかこれ俺はい俺、はい、トレンドしい頭からあっトレンドですない絶対臭いでしょ臭い<笑><笑>臭くない あ、たななないっないすすかかに俺俺が出出る感じ、YouTube、出ますねやばいよ、俺出たらい、ね、ななかっかでっと ジ, ャジャニーズ事務所辞めた理由 <笑>あのやっぱほら、はい、俺もろ諸星かすみに憧れたけん<笑>あれっそれっっけ光源氏光源氏が出てこなかったやっぱ川君が<笑> 川, 君っていうの川君がカラス川君の髪型になれんかったって ね, ね<笑>あのふわっとした感じ流れる感じです なんかふわふってした感じ。カールね。あのカールを知らない人は、はい、からブカールってきます、ねはい。いや。やもうだ出しますね画像で、はいンって<笑>はい。はい。見比べられる。そうかカールのカールのふわっとした感じの、うん、あのこうボリュームアップした髪型にどうしてもなれんくてあげられる髪型が決まらんかったけ対処といー。そうそう。じゃあ対処みたいな。 結構重要じゃない、髪型って。うんね、髪型大事。見た目ね。見た目。うそうん、そうですね、うん。あとはどうでもいいけどね。うん、じゃあローラースケート全然。いや、ローラースケートバリバリよバ。あれ。<笑>バリバリよ。あれ。バリバリなんですか。バリバリ。え、じゃあダンスもバク転とかもですよ。<笑>バク転 は, <笑>はできんけど。バク転ぐらいはいいけど。バク転はできいけど、ローラースケート。あ、そうな まあ地元でローラースケートで言ったら、俺みたいな。うんうん、そうなんですか、うん。あのローラースケートしとたからみたいな。感じになるんですか。なるなる。間違いない。今度教えてあげる、うんうん。ありがとうございます。うん、やっぱり、やっぱり、何 か, か, かやっぱりみんなもほら、何かに憧れて。うん、何かに憧れて、やっぱり生きてたう。みんなね。うん、違うそ。そうそうそうそう。なんか <笑>例えばね、今の若い子に言ったら誰なんかなんプリキュアプリキュア<笑>あるでしょはいというわけでシェアハウスこんな感じでお送りしていきまーす次回の更新もお楽しみに<笑>